はい、えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます、えー。今日はですね、金曜日ですか。はい、あ違う土曜日ですね。<笑>感覚がおかしくなって、えー、とですね明日日曜日でなんか台風が来てるっていうことなので、あー気をつけて皆さんもしお出かけの場合はあ気をつけていただければと思っております。はい。 えー、今日もやっていきたいと思うんですけども何度かに分けてですね、えー、この腰痛原因筋ランキングトップ5ということを、えー、で, です、ね、あのやっていってるんですけどもあの、まあ、僕が臨床上で見させていただいた筋肉の中でですねあの第5位っていうのがこの大腿二頭筋という太ももの筋肉次がですね第4位ですね、えー、後背筋っていう筋肉になります、えー、後背筋っていう筋肉はどういった筋肉なのかっていうとですね こんなですね、この青に光ってる部分がこの広背筋っていう筋肉なんですけども、えー、すごく大きな筋肉でですねあ腕の付け根からでですす。ね、えー、腰ままついてる筋肉になります、えー、この筋肉がなぜこれどういった動きをするのかっていうとですね腕をですねこう後ろにしてね じ, ねじるんですねこういう内転っていう動作が入ってくるこういうふうにする時に使ってるんですね。 これでで背筋を使ってるんですねで重たいものを持つ時とかこういう時にですねあの 腕, 腕だけ使ってるように見えるんですけどこういった動きの中でですね実はこの腰の筋肉腰までつながっているので広背筋がなのでこの動きだけでもですね実はこの腰部分の筋肉も動いているっていうことなんですねつながっているのでなので、あのー、このこの筋肉 腕の動きこれをしすぎるとか重たいものを持ちすもずっと持たれている方とかですねっていうのはこの広背筋っていう筋肉が腕の筋肉から腰にかけて硬くなっていて痛みが起こっているケースがすごく多いんですね位置としては骨模型でいうとこの腕のこの付け根の部分ですねここからこういう感じでつく筋肉になります、えー、この筋肉はですね えっと、すごく大きな筋肉なんですけども、えっと、トリガーポイントこの広背筋のトリガーポイントっていうのがあってその腰部分ではない部分にそのトリガーポイント実はこの腕のところですねこのここにその広背筋のトリガーポイントっていうのができやすいんですね、まあ、で, きできるんですねなのでいくら腰を揉んでもこの広背筋っていうのが原因であれば 腰腰ををいくら触触っても変わりません。えー、と腕の部分を触ると腰が楽になるんですね。なのでよく患者さんであのこの腕周りをまあ治療して腰の痛みが取れるっていうことにすごく驚かれるんですけれどもただただですね、あのー、腰につながってる部分を腰じゃない部分から触って全体を緩めた結果腰の痛みが取れたっていうことなんですね。 なのであのででこの後背筋筋いう筋肉ですねあの特にですねあの前こう進展動作もしくはこの体をねじった時、えー、横にした時とかですねこの動きに対してこの実は後背筋という筋肉があ関連しているケースが多いのであなたもですねぜひこう体をねじったりとか体を横にしたりとかもしくは腰を反らした時に痛みが。 腰にああるのであれば、この後背筋という筋肉を一度調整をご自宅でもしていただきたいなとプラスですね腰だけじゃなくて実はこの首の動きですねこのくぼ首の動きにも実は筋膜のつながりっていうのでこの後背筋っていうのがあ関連してきます後背筋をグッと握った状態で動かしてあげるとすごく首も動かしやすくなって肩こりも減りますので是非ですね次回ま あ, あケア方法っていうのを お伝えしていいいきたいと思いますよくこの動画でもお伝えしてるんですけども、えー、何個かですね広背筋の調整方法ありますので是非、えー、次回もご覧いただければと思いますはいでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました